質問についてのご意見、ご感想、その他ご要望などありましたら、ぜひこちらの #WebmasterOfficeHour をつけて、SNS に投稿してください。ただし、今回もあの録画等のでの公開となっているので、まあ、音声だったりとか映像だったりとかは、事前にわれわれが確認して流しているはずです。はいではあー、Google からのお知らせに移りましょうか。 まずはブログ記事のご紹介です、ね。金谷さん、お願いします。はい、えー、こ の, あいあの前回からの間に2つ日本語の記事が出ておりまして、1つ目が、えー、より快適なウェブの実現に向けたページエクスペリエンスの評価というブログ記事と、そして2つ目が Google の検索スパム対策、w e b スパムレポート2 0 1 9が出ています。ぜひですね、これどちらも。あの ぜひお読みくださいっていう話なんですけれども、この2つ目、そうですね、1つ目の方は前回ちょっとかあの、前回も軽くご紹介しましたけど、まあ、現、今時点、現在時点でどうこうという感じでもないところがあるので、ぜひちょっとまあ、興味ある方は読んでみてくださいっていう話にとどめたいなと思います。で、2つ目の、あの、スパムレポートに関しては、こ, れこちら、毎年毎年行っているスパムレポート、あの、ウェブスパムの、まあ、あの、 僕らから見た市場の状況のなどを取りまとめたものとなっております。で結構ですね、こちらをあのすごく読み込みますとですね、なんとなく今年の傾向が見えてくるかなって気がしますので、ぜひですね、あの僕の方からちょっとここ注目ですみたいに言ってしまうと、なんかあれがなので、これまで多分おそらく外で行ってこなかったようなことがいくつか書いてあるような気がするんですよね。なので、その辺を少しあの気づいた方は、 あの そ, こそういったことをグーグルが取り組んでるんだってことをです、ね、ちょっといろいろ感じて、読み取っていただけるといいなと思いますし、まあ、スパム的なことをされている方々も、ぜひ 良, 良いコンテンツを作ることに、まあ、あの集中してほしいなと思います、はい、はい、ありがとうございます。で、先ほど良いコンテンツを作ることに集中ということですが、今日は神谷さんからねメッセージがあるということで、どうぞよろしくお願いします。 はいあの今日ですね、ちょっと一つお題というか、ぜひですね、こ の, このテーマについて皆さんであの考えましょうというか、あのちょっとあの、まあ、話題にしたいなと思うんですけれども、良いコンテンツを作ってくださいですとか、まあ、良質なコンテンツを作りましょう、高品質なコンテンツを作りましょうみたいなことを、まあ、結構僕らも言いますし、僕らじゃなくてあのいろんな方々がまあ言ってるかなと思いますけれども、この 意味がですね、ちょっと時々あの 僕, が僕らが言ってないことを言ってるようになっていたり、ちょっと一人歩きしてるなと思うところがあるので、ちょっとだけですね、ここであの確認というかしておきたいなと思います。でそれ具体的にどういうことかというとあの、たまに見かけるのは、例えば Google、あのまあ、第三者の方が、Google は良いコンテンツを作れば順位が上がると言うけれども、何々何。 みたいな形で良いコンテンツを作れば順位が上がるけど実際そううまくいかないじゃないかですとかそれよりももっといい方法があるですとか何かそういった話を読むことがあるんですね。でそういうここで何が問題かというと僕らは良いコンテンツを作ることが重要ですとか良いコンテンツを作るここで言えることは良いコンテンツを作ってくださいということですねとかそういったことは言っていますけれども良いコンテンツを作れば必ず順位は上がりますとは言ってないんですね。 ですので、良いコンテンツを作れば順位が上がりますとは一言も、多分僕のこのオフィスアワーを通して過去を遡っていただければ分かると思うんですけれども、あの、上がりますとは、必ず上がりますとは一言も言ってないんですね。で、なんで言わないかというと、そんなことは誰にも約束ができないからです。ですので、まあ、良いコンと、あともう一つは、 あのウェブインターネットでやっぱりウェブで何かを情報を発信する何か公開する以上良いコンテンツを作ろうとか良いコンテンツを、えー、何ですかねであろうとすることっていうのは、まあ、どちらかというと当たり前というか前提であってそれがあってのいろいろな戦略であったり、まあ、あの何ですかねえっ、ー、とまあ施策というかそういったものが成立することですので。 良いコンテンツなしに何か別のことでやっぱり順位を上げようですとか、コンテンツは他の人と一緒だけど、何か別のことでやっぱり良いウェブから利益を上げようっていうのは、ちょっと、あの、まあ現代的ではないかなっていう気はします。まあちょっとそこの細かいところはちょっと置いといて、あの僕がここで言いたいのは、少なくとも良いコンテンツを作れば必ず順位は上がりますというものでは、 残念ながらないですと。やっぱりこれだけいろいろなウェブあのサイトが増えてきて、そしていろいろな情報が増えてきている中で、やっぱり人気のあるクエリーで上位に表示されるというのは、それなりに大変なことだと思います。でもそれは普通のビジネスでも同じだと思いますので、まあそういった何かネットでビジネスを始めれば簡単に儲かるという時代ではもうないので、そういったニュアンスで僕らは良いコンテンツを作れば必ず上がりますよとは絶対言いません。 なので、このそういった文章を見かけたときには、ちょっと、うんと思っていただけるといいな、そもそもの前提が間違っているということに気づいてほしいなと思いますし、おそらくあの多くの方、おそらくその発言をされている方も僕らが言っていないということは分かってるんですけれども、ちょっと多分頭の中で少しあの脳内変換が起こっていてあの、発想がちょっと飛躍されてるんだと思うんですね、その瞬間。で、それを読んだ初心者の方とかが、あ、 そうなんだみたいに思ってしまうのが僕は一番懸念しているのでちょっとそこだけあの良いコンテンツを作るというところについての、まあ、皆さんぜひですねあのとはどういうことかとか何でやらあの良いコンテンツが必要なのかですとかそういったことはあの、まあ、チームあの会社であったり何かそういったウェブサイトを作るいろいろな まあ、あのバーチャルのチームであったり、そういった方々で共通認識を持つ、じゃあ何が良いコンテンツなんだろうか、それを確かめるにはどういう指標があるだろうかみたいなことを、まあ、きちんと持つのが重要なんではないかなと思います。ということを一言言っておきたいなと思いました。はい、はいいいありがとうございます、はいえー、ではですね、えー、質問に移っていってよろしいでしょうか。はい かりましたでは、えー、今日もこれから1時間ぐらいですかね、には終わると思うんですけど、お早速質問に移っていきましょう。まず、はい、1つ目のご質問、はい。イメージローディングイコールレイジーでポールバックする際のご質問に関してです。 JavaScript でレイジーロードを実装した場合はノースクリプトでフォールバックすることができますが、イメージローディングイコールレイジー、いわゆるネイティブレイジーローディングで実装した場合もフォールバックすることが推奨されますでしょうかご確認のほどよろしくお願いいたします。とのことなんですが、こちら、あのー、基本的に必要はないです。なんで、えーと、イメージローディングレイジーは特に JavaScript が必要なものではないので、えー、そういったフォールバックを Google ことに対してする必要はないです。はい。でですね、えっ、ー、とまあ支援読み込みの話が出たんで、ちょっとこのお ヘルプページというかディベロッパーページというかをご紹介しておこうかなと思ってます。ここにですね、読み込みの遅いコンテンツを修正するとして、日本語のヘルプがございますので、もしそのあたり興味ある方があれば、あの、見ていただければいいかなと思ってます。実際に、えっと、ま、手段としては3つあって、え、ま、今回のようにネイティブチェーン読み込みを使用する場合だったりとか、もしくはポリフィルを使用してもいいですし、えっと、そうですね、もしくは、 今まで、この方が今までやっていたように JavaScript のライブラリを使用するなんて方法もありますので、ぜひぜひ詳しいところはこの辺り見ていただければいいのかなと思います。ちょっと声がおかしくなってきたんで、次の問題に移ろうと思いますが大丈夫ですか、何かありますかねいや、大丈夫だと思いますあ。ありがとうございます。はい、では、ではい次は僕を読みましょうかあ。じゃあちょっとその間に回復しておきますね。すいません、ありがとうございます。 はい、はい、では、お願いします。はい、えー、HTTPS が検索順位に与える影響の大きさです。についてのご質問ですと。HTTPS じゃないと検索順位を落とすと、落とすのを聞いたのですが、本当でしょうか ?HTTPS がランキング要素であるのは認識していますが、ランキング要素の影響力は2020年現在、どの程度のものでしょうかというご質問ですとで。こちらに関しては、 まああれですね、やっぱりあのそあのこういう不確かな情報っていうのはどんどんどんどんあの広がるもんなんだなって改めて思いますけれども、まあ、この HTTPS じゃないと検索資源を落とすっていうのはあのとちょっとどういう文脈でどのように聞いたのかが少しあの興味あるなと思いますけれども基本的な事実としては HTTPS がランキング要素であるということは間違いないです。ですので認識としては正しいです。ただ 実際、この影響力というものは、例えばこの HTTPS を導入したことによって、何か順位が目に見えてぐっと上がるようなものかというと、決してそういうことではなくて、あのまあ、なんですかね、あのゼロじゃないよというか、いう感じで、僕らとしては別に順 位, を上 が, る順位が上がるので、HTTPS を導入してくださいというような形であのお伝えしていることは一度も多分ないと思うんですね。という程度だなと思います。 ですので、基本的にやっぱり HTTPS を導入、もしされていないのであれば、まあ、やっぱりユーザーを保護する、まあ、実際にユーザーが安心して、まあ、あのサイトの情報を見れている、何か改ざんされていないような情報をきちんと見れているんだということを、まあたまあ、例えばですけれども、まあ、そういったことを保証するというようなサイト側の姿勢だと思いますので、そういったことを意識して、まあ HTTPS を導入するかどうかということを検討していただけるといいかなと思います。ですので、まあ、あとその HTTPS がランキングにどう作用するかという話なんですけれども、あのまあ、落とす、うんまあ、じゃないと検索順位を落とすということは特にないかなと思うんですけど、まあ、ちょっとどういう分野でどういう話で聞いたのかにもあのちょっと興味あるなと思うので、まあ、いろいろそういったこともご質問される際につけていただけると嬉しいなと思います。 と、はいうことでありがとうございま す,、はい、いますでは続いてのご質問に移りましょうおブログ記事が Google 検索に出てこなくなった件に関するご質問いただいていますはてなブログプロでブログを書いているものですこれまではブログのタイトルの一部などでも Google の検索にヒットしていたのですが先日100記事を超えたあたりから Google 検索に出てこなくなりました 全く知識がないため、あらゆる解決方法を探っていたら、あるサイトに記事のカスタム URL に日本語を使うとダメだということを知りました。そこで慌てて、えー、昨日、100記事近くあるブログの中でカスタム URL に日本語を使ってしまったものを全部変更してしまいました。でもこれはしてはいけないことだったということに本日になって別のサイトで知りました。 URL を変えてしまった記事が当然見られなくなっていたので、これらの記事の新しい URL を10件ほどサーチコンソールの URL 検査から送信してみたのですが、これも正しいかどうかわからなくて非常に困っています。他にしてみたことは、サイトマップ、サイトマップインデックス XML を送信しました。成功しましたと表示されていますが、検出された URL はゼロのままですとのことです。こちらいかがでしょうか はい、えー、そうですね、こちらに関しましては、まあ、URL もいただいていてで、まあの、現状からお伝えしますと、まあ、おそらく最新の記事なども、例えば記事のタイトルで検索したときに、きちんと検索結果に表示されているので、まあ、基本的にはもう解決されているのかなと思っております。まあ、一応なんか今後ののために少しあの補足というか他の あのご質問内容に関して少しコメントしておくと、ちょっとあのこのハテナブログプロの使用的なところについての話だと思うので、ちょっと僕もよく分からないですけれども、この記事のカスタム URL に日本語を使うとダメなのかどうかというのは、さすがにちょっと僕らも、少なくとも僕はよく知らないので、そこについてはちょっとコメントはできないですけれども、あのやっぱり基本的にはあそうですね、 それが原因でその190を超えたあたりから検索 Google 検索に出なくなったのかどうかというのはちょっと分からないですけれども、なんかあの日本語の、U、カスタム URL を使ってると190を超えたら出ないっていうような仕様ってことはないような気がするので、やっぱりまずそういった際に確認していただきたいのは、やっぱり検索あのまずクロールがきちんと適切になされているかですとか、まあ、インデックスの状態がどうなのかですとか、そういったところを見ていただくといいかなと。 それを使うためのツールがまさにご利用いただいているサーチコンソールですし、そのサーチコンソールを使って、例えば、おとといぐらいの記事ですとか、その1週間ぐらい前の記事ですとか、そういったあの表示されていないという感じている記事を URL 検査をかけて、実際にクロールされているのかどうか、そしてされていた場合にはインデックスがどうなっているのか、ということをぜひちょっと確認していただけるといいかなと。それが まあ、各あの表示され、えー、とクロールもインデックスもされているのに、実際に検索結果に出てこないということですと、また話が変わってくる、その次の段階に行けますので、まずはクロールインデックスが適切になされているかどうかを確認されるといいかなと思います。はい、ありがとうございます。はいって感じですかね。ですかね。では、続いてのご質問に移って、はい、大丈夫そうですね。はいいありがとうございま す,、はい、ざいますでは、続いてのご質問。 同じドメインのブログばかり表示される件に関するご質問です。検索結果にホームページではなく同じドメインのブログばかり表示されるようになってしまいました。主にユーザーに見てもらいたいのはホームページなのでどうすればいいかアドバイスのほどよろしくお願いいたしますとのことです、えー。こちらいかがでしょうか。はい、えー、こちらですね、あの、あれですよね、状況としては、えー、と何か検索結果にブログばっかり表示されるという意味ではなくて、この サイト、まあ、このサービスの情報が表示されるときに、この同じドメインの中にこう、えーとまあ、サービスサイトみたいなものと、まあ、ブログと2つの、まあ、サイトというか、コンテンツがあって、そのブログ側のコンテンツばかりが表示されて、こちら側のサイト側の、えー、と情報が表示されないというご質問になるんですけれども、そうですね、その、まあ、基本的に、 同じような、やっぱり、あの、そのサービスの内容に沿ったブログですので、多分、同じようなクエリーで検索結果に表示される可能性があるんですけれども、その際に、どちらを表示させるかというのは、皆さんのウェブマスター側で何かそれを指示すること、指定することというのはできませんので、基本的には、まあ、あの、特に、あの、やれることはないかなと思います。あの、そちらのサイト側の表示、あの、 情報を何かか意図してて変えるってことはなないかなとただ、やっぱりそのじゃあブログ側に見た人がきちんとサイト側にやっぱりその見に行く動線を作る。結局、このサイトオーナーである、このご質問いただいてる方が、やっぱオーナーか分かんないですけど、サイト運 営, 運営者であるご質問をいただいた方が、結局サイトを見てほしい。まあ、おそらくそのサービスを利用してほしいということだと思うんですけれども、 であれば、そこがゴールであれば、ブログを通った方もブログを通って終わりで読んで終わりではなくて、そこからメインのサイトに行くような動線をきちんと作ってあるかどうか、そしてそこに行くような、行きたくなるような記事が書いてあるかどうかというものをきちんと、まあ、あの確認してされるといいのではないかなと思います。ただ、今ちょっと現状いろいろなクエリで試してみたんですけれども、普通にサイトの方も表示されるので、やっぱり具体的な サイトの情報はいただいていたんですけれども、具体的なクエリー、このクエリーでこのページが表示されるけど、実はこっちが表示させたいんだみたいなご質問をいただくと、よりあの、まあ、イメージが、僕らもイメージがつきやすくてよかったかなと思うので、ぜひ次回はクエリーとかもつけていただけると嬉しいなと思います。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい では、続いてのご質問に移りましょう。レシピのカルーセルマークアップの最大個数に関するご質問をいただいております。現在、単体ページでレシピの構造化データをマークアップしています。デベロッパーサイトを見ると、同じレシピテーマの場合は、リストアイテムでまとめることができて、カルーセル表示が可能だと書かれていました。早速マークアップしてみると、きれいにカルーセル表示されました。 そこで疑問なのですが、一つのまとめページでは、アイテムは最大何個マークアップできるのでしょうかカルーセルに表示できる最大個数と同じ仕様だと思いますが、どこにも書かれていません。実態に合わせるルールなので、通常ページと同じように30個近いアイテムをマークアップしています。これは正しい行為でしょうかとのことです。こちらいかがでしょうかはい。まあそうですね。こちらに関しては、仕様としては、 まあ、特に、えー、そうですね、あのおっしゃるとおり、上限というのは特に存在しませんので、特に最大個数は、えー、の縛りはないですというのが答えですかね。で、えー、その今されているマークアップが正しいかどうかっていうのは、ちょっと僕らの方で、これは正しいです、これは正しくないですっていうのは、まあ、お伝えするのは難しいなと思うんですけれども、まあ、今現状、 されていること自体に何か問題があるかというと特に問題ないかなと思いますし<笑>まあ適切に表示されていると思いますので、まあ、何か改善するようなところがあるかと聞かれると特にないんじゃないですかっていう感じですかねはいなので、はい、あのそのままで大丈夫だと思いますは い, 思います、はい、ありがとうございます<笑><笑>はい、はい、ありがとうございます特に問題ないとのことでしたはい では、続いてのご質問に移りましょう。UR 検査の参照元ページにアンプキャッシュに関するご質問です。UR 検査の参照元ページにアンプキャッシュの URL が表示されます。サイトはアンプ対応しており、他のページではこのようなことは起きません。どのような原因が考えられますかまた、改善方法があるようであれば、教えていただけ、 ればと思いますよろしくお願いいたします。とのことなんですが、えっと、こちら、確認をしたんですけども、特に、あの、まあ、正規ページと書い言われているわけではなく、参照元ページと書かれているだけなので、なんていうか、その参照元に、そのアンプキャッシュのものがあるのかなと、特にあの違和感とかはなかったんですけど、なので問題ないかなと、深読みする必要はないかなとは思っているんですが、もし、あの、 こういう理由で、えー、やっぱりおかしいと思うんだよねみたいなところがあればぜひまたあのちょっとそういうご意見もいただきつつ、えー、ご回答できればなと思います。はい金谷さんの方で何かありますかいや、特にないです。は い, あい、ありがとうございます。では、ありがとうございます。では、続いてのご質問に移りましょう。サービス終了後もインデックスされている件に関するご質問をいただいております。 当サービスはすでにすべてのサービスを終了し、すべてのページは削除され、アクセスするとサービス終了のお知らせにリダイレクトされます。にもかかわらず、サイトコロンで見ると、約20万8000件のページがインデックスされたままになっています。 私はこちらのサービスにサイトを持っていたので、えー、昨年に独自ドメインでサイトを再構築しました。少し前までは404が帰っていたようで、古いページの削除ツールで旧ページのインデックスを削除していましたが、削除してもしばらくすると復活します。現在では404が帰らないようで、古いページの削除ツールに申請しても拒否、拒否となります。 ちなみにインデックスされているキャッシュページは不思議なことに新 URL となっていますとのことです。えー、こちらいかがでしょうか。はい、そうですね、こちらに関しましても、まあ、URL をいただいていて、新旧の URL をいただいているんですけれども、今、僕らで確認した範囲では、特に大きな問題はないと申しますか、まああの。僕が確認した現状をお伝えしますと、 サイトコロンで旧 u r l をで検索をした時、えー、ときに、まあ、この20万8000件のページがインデックスされたままになっていますということなんですけれども、このサイトコロンは必ずしもカノニカルのものだけが表示されるというものではなくて、あくまでもサイトコロンで特定のドメインを指定されたので表示されているというものもあるんですね。なので この数字自体はそんなに深く気にすることは、されることはないかなと思います。でその、その検索、サイトコロンの検索でご自身のサイトを見たときに、まだいくつかのページが残っているということもあると思うんですけれども、そこに関しては、やっぱり同じ理由で、そのサイトコロンで指定しているから表示されているのであって、基本的には元のページがきちんとカノニカルとしてインデックスされている可能性が高いと思います。 もし何か気になることがあるようでしたら、ぜひですね、まあ、あの、サーチコンソールの URL 検査ツールなどで検索していただくと、まあ、あの、実際に正規 URL を Google はそのページに対してどこを選んでるか、そのもちろん旧ドメインはもう見れないので、新しいドメインの該当するページが、で、試してみたときに、もしそれがカノニカルとして選ばれていないのであれば、それがきちんと何らかの説明がなされてると思うので、 まあ、そこを確認してみるといいかなと思います。で、おそらく何か具体的なイシューが発生してるわけじゃないと思うんですよね。そのサイトコロンでやるとまだいくつか残ってるから消したいっていう話だと思うので、そこは全然気にしなくて大丈夫だと思いますよということと、あと僕が気がついたのは、あの、そこの旧サイト、すでにもうなくなっているサイトの そういうサブディレクトリーをサイトコロンで指定して検索したときに、今、少なくとも昨日僕が試したときに表示されたのは3件で、それは何かスラッシュのところが、スラッシュスラッシュみたいになってて、ちょっと多分どこかからその間違った形でリンクされていて、それが何か残ってるような感じがするんですね。3つ残ってたすべてのページがスラッシュスラッシュで。 あのまあ、要は通常1つのスラッシュのところが2つスラッシュが入っているページがすべて残っていたので、でその実際、そのページの今のカノニカルのページの例えばタイトルで検索したときに何が表示されるかというと、新しいサイトのページがきちんと検索結果に表示されていましたので、やっぱり問題はないかなと思います。ということで。はい、はいありがとうございます では、続いてのご質問に移りましょう。ソフト404エラーを修正したい点に関するご質問。サーチコンソールで除外の数があまりにも多く問い合わせたところ、ソフト404エラーが出ているとご指摘いただきました。404ではなく200で返っているため、404で返すように教えていただきましたが、すでに削除済みのページであり、404で返す方法がわかりません。 また、このようなページがたくさんあるだけで、サイト全体の評価が下がるともご指摘いただきましたが、何ページほどソフト404エラーがあるのか、把握できず困っています。放置しておくと、サイト全体の評価が下がってしまうと教えていただきましたが、本当でしょうかソフト404エラーを直したいのですが、方法が分かりませんとのことです。えー、こちら、いかがでしょうかはい、そうですね。まあ、ちょっと回答から先にお伝えしますと、 えーと20まあ、このソフト404というのはあ、すみません、改めて状況を、まあ、分からない方のためにちょっと簡単にご説明すると、通常削除したページというものは、そのえー、アクセスしたときに、実はその、えーとまあ、404というまあコードを返すんですけれども、それがあの通常何かページが存在しているときに返すべき200が返っていて、その状態をソフト404エラーと呼んでいますと。 でこの状態は結局 Google がそのページがなくなったということは検出しにくくなるので、まあ、あ, のあまりよ い, よい状態ではないので、まあ、修正した方がいいなとは思っておりますというものになります。で、じゃあ、これに対してどう修正すればいいかというと、このページがもうすでになくなっているので、あの直し方がわかりませんというのは全然大丈夫ですと。これはページ自体に修正をするのではなくて、サーバー側に設定することですので、全然ページ自体が削除した、 しててあっても簡単に設定できますというか、むしろページはないので、いずれにしましても通常ですね、このソフト404エラーの際には。なので、ぜひこの404を返す方法みたいなものを、まあ、サーバーの設定の仕方みたいなことを検索するといろいろ出てくると思いますので、具体的な設定方法はぜひ調べてみていただければと思うんですけれども、あのまあ、ご質問であるところの、そのサイト全体の評価が下がるって話なんですが、 こちらに関しては、まあ、やっぱりちょっと状況、全体的な状況が分からないと、まあ、あの本当にソフト404だけが問題なのかとか、分からないので、なんとも言えないところもあるんですけれども、このいただいているご質問をそのまま単純にお答えすると、全然あのこのソフト404自体があの、サイトの全体の評価に何か影響するとてことは特に考えなくていいかなと思いますので、大丈夫です。ただ、何ですかね、この、えー、と例えば、 最初のところ で,、えーとですね、除外の数が多いけれど、あまりにも多いので、問い合わせたところこう、ソフト404エラーが出ているとご指摘いただきましたですとか、えーとですね、あとどこだっけな、サイト全、えー、何ページほどあるのか把握できないですとか、その辺はですね、サーチコンソールを見れば分かるんですよね。この おそらくこの除外の数が前にも多いって時点で、サーチコンソールには登録されていると思いますので、そこでもう一つ、その除外の下の項目を見ていく中で、どの項目が何ページぐらい表あのその状況が出ているかということは一応確認できますので、ぜひですね、サーチコンソールのインデックスカバレッジレポートをあの下の方まできちんと見ていただくといいかなと。おそらく最初の 疑問のところと2つ目の疑問のところも簡単にそこで解決しますので、ぜひ見てみてください。はい。はい、ありがとうございます。では、続いてのご質問に移りましょう。クローラーがパソコン用 Googlebot である件に関するご質問をいただいております。昨年の12月にサイトを立ち上げたのですが、GoogleSearchConsole で確認したところ、インデックスクローラーが えー、パソコン用、デスクトップ用 Googlebot となっており、モバイル用 Googlebot になっていません、えー。PC 用ページとスマートフォン用ページでは URL が異なり、下記のような形で運営しております。メタタグには下記のようなルールにて、えー、それぞれのページにアノテーションを記述しておりますとのことです。えー、こちら、いかがでしょうか。はい、そ, そうですね。こちらも、まあ、確か前回も同じようなご質問があったと思うんですけれども、 えーこあの、回答から言いますと、回答というか、あの、まあ、あの、状況から、回答でいいのかな、お答えしますと、こちら URL をいただいていて、じゃあ、このサイトが実際今、どちらになっているかというと、もうすでにモバイルファーストインデックスに移行しておりますので、まあ、モバイルのクローラーがきちんとクロールしています。で、このご質問のポイントとして少しあの補足しますと、もう去年の7月でしたっけ、もう新しく新規のサイトに関しては、モバイル ファーストインデックスに既に強制的に移行するとなっていますという状況ですので、にもかかわらず、サーチコンソールのえーとクローラーの表示のところには、まだあのメインのクローラーがデスクトップと表示されているという感じのご質問だと思うんですよね。ただ、おそらく URL 検査ツールなどで見て、個別のページのインデックスカバレッジの先の方を見ていただく。 えー、URL 検査ツールでいいのかを見ていただくとおそらくクロールしているクローラーはスマートフォン用のクローラーが。 になっていると思うんですなので、矛盾してるんですね。Search Console の, の中でメインがデスクトップと言いながら URL 検査ツールをするとスマートフォン用のクローラーになっているという、この矛盾している状態に対してのご質問だと思うんですけれども、おそらくこの Search Console の, のメインクローラーの表示のところが何らかの理由で今 PC 用のページあ、PC 用のクローラー、デスクトップ用のクローラーってなっちゃってるのが多いんじゃないかなってちょっと思いますので、こちらはちょっとフィードバックあの し, ておしておいたんです。 起きましたので、いずれ治るんじゃないかなと思います。っていう感じで、はい。はい、ありがとうございます。今のところ質問も時間もちょうど半分ぐらいなので、いいペースかなと思います。こ の, この感じで。<笑>はい、では、うん、あの続いてのご質問に移っていきたいと思います。はいえー、続いてのご質問、えー、トップページのみ表示されない件に関するご質問をいただいています。ホームページを作りアップして、えー、います。 XML サイトマップも作成済みです。ここで質問ですが、サイトマップは出来上がって、サーチコンソールで認められても、なぜかメインページの URL が認められない。他のページのほとんどが Google でインデックス後、カバレッジで確認取れていますが、ドメインのみ認められていないようです。お手数ですが、教えていただければ非常にありがたいですとのことですが、こちらいかがでしょうか。はい、そうですね。こちらのご質問をちょっと改めて、あの、 もう一 回, 回簡単にまとめますと、まああの、サイトマップをお送りされてるんですねで。そのサイトマップをお送りしている中で、このドメインのトップの URL だけがあのインデックスされていないのがなぜかって、簡単に言うとそんな感じのご質問だと思うんですけれども、こちら URL が あ, のありましたので、確認したところ、実はですね、この あ非常に、まあ、あの面白いなというか、あんまり僕は具体的にこういったケースはあんまり見ないなと思ったのは、ドメインのトップ、まあ、スラッシュで終わるものと、スラッシュインデックス .html と両方存在してたんですね。でまあ、通常ですと、どちらかにあのリダイレクトしたりしてあの、正規化したりしてることが多いかなと思うんですけれども、今回のこのサイトのケースですと、リダイレクトなど、リダイレクトであったり、カノニカルの設定などはされていなかったので、 それぞれ別々のも、まあ、してあったとしても別々のものとして認識はするんですけれどもきちんとサーチコンソールも別々のものとして扱っていてその中でこの、まあ、ご質問いただいた方はスラッシュで終わるものをサーチコンソールで送っていました と, ところが実際にサーチコンソールが、まあ、サーチコンソールがというか結局 Google が、まあ、カノニカルとして指定したのはスラッシュインデックス .html の方であったということですので まあえー、結論から言うとあの、カノニカル、適切な URL がカノニカルで、えー、し選ばれていますので、特に大きな問題はありませんということなんですけれども、まあ、その辺はですね、この今日結構名前が出てくる、この URL 検査ツールの下の方の項目を見ていただくと、のインデックスのところの下の方を見ていただくと、えーとですね、実際に この検査した URL に対して実際に登録されている URL がどれかということが表示されているんですね。そこを見ていただくと、index.html がついているものがカノニカルとしてインデックスされてますよということがご確認いただけると思いますので、ぜひですねその下の方まで読んでいただくと分かるかなと思います。はい、ありがとうございます。はい では、続いてのご質問に移りましょう。否認ツールの使い方に関するご質問をいただいております。リンクの否認について、現在、ネガティブリンクは Google により自動的に処理が行われるとのことですが、では、否認ツールの使い道は、えー、道としては、どういった時に使用するのが好ましいのでしょうか。ネガティブリンクは自動処理が行われるのに対し、なぜ否認ツールが公開されているのかが気になりました。えー、こちら、いかがでしょうか。 はい、ああ、こちら、あの、まあい、いい質問だなというか、そういう視点が、今の新しいウェ b マスターの方にはこういう感じに映るんだなと思った意味ですごくいいご質問だなと思ったので、ちょっと丁寧に答えたいなと思うんですけれども、まず、どこから話すのがいいのかちょっと難しいんですが、この否認ツールが出てきたときの、結構もう7年ぐらい前ですかね、なんか歴史的なことを遡っていくと、 あの再審査リクエストっていう手続きがあるんですねあの。サイト側が何らかの形でウェブマスター向けガイドラインに違反してしまった場合に手動対策を施されることがありますと。でその手動対策がされた場合には、この再審査リクエストというものを送って、実際にその、まあ、手動対策を解除してもらうんですけれども、その際にリンクの違反をした場合には、この 違反したリンクを、ほぼ、例えば、すごくストレートに言うと、あのもちろん例外ですとか、いろいろあるんですけれども、まあ、ほぼすべてきちんと取り除く必要があったと。そうした取り除かないと、なんですかね、結局あの、再審査リクエストを送って、リンクが残った状態でさ、さあの、再審査リクエストを送りました、すぐじゃあもうすぐ検索結果に、元の順位に戻れますみたいな感じだと、実際悪いことをした人が得をする。 見つかるまでは得をしてしまうみたいな感じの仕様になってしまいますので、僕らはそれを許さないと。結局、すべてのリンクを取り除く必要があったとで。そうするとですね、何が起きていたかというと、結構あのやっぱり業者によっては、本当に例えば10万本ですとか、そういったあの何万本みたいなレベル単位でリンクを設定するんですね。で、その10万本のスパムリンクをすべて削除するというのは結構難しかったんですね。それが 例えばスパムリンクを設置している業者が、例えばどこかにアカウントを作って、例えばどこかのサービスからリンクを送っていたけれども、そのパスワードと ID を忘れてしまったですとか、その社員がもう退職してしまったですとか、いろんなケースがあって、それによって結局どうしても消せないリンクがあると。でそういったことがあって、どうしても消せないリンクなのに、結局それが残っているために再審査リクエストは解除できない。 しかも、もともと別に、例えばリンクを買うという依頼をしたわけではなくて、業者側が、例えばサイト制作会社であったり、広告代理店が勝手に設置したようなものもあって、サイトオーナー側としては、なんら落ち度は、ま あ, あ、そこをチェックしなかったという意味で落ち度があるのかもしれないですけれども、まあ、依頼したようなものでもないようなケースもあったりしました。そういった中で、まあ、実際に、このリンクは取り除くためにあらゆる努力をしましたけれども、それでも、 まあ、外すことができませんでしたみたいなことを Google に伝えるためのツールとしてまあ登場したのがこのリンクの否認ツールなんですね。なので、この基本的な使い方としてはまあネガティブリンクをこの否認ツールで否認するというような話ではなくて再審査リクエストなどでの際にスパムリンクそれを取り除くために例えばそのサービスオーナーであったりそのサイトのオーナーであったりその えー、スパムリンクを設置した会社であったりいろいろなところにいろいろ何度も何度も問い合わせをしていろいろな働きかけをやった結果削除できなかったものを、まあ、否認ツールで送るようなツールとなっていますと。なのでというのが基本的な使い方ですと。でちょっとあの今のご質問に戻ると少し誤解されているのはこのそもそもこのネガティブリンクっていうのはどういう意味で使っているのかちょっと難しい。あの 疑問があるんですけれども、おそらくスパムリンクのことを指してるんだとすると、このスパムリンクに関しては、確かにグーグル側が自動的に効果が無効になるようになっていますと。ただ、無効になってるから、じゃあもうそれでい い, い, いじゃないかってなると、じゃあ何が起きるかというと、スパムリンクを買うだけ買って、グーグルが見落としてたものがあれば、その分リンクの効果が得られるんだと、買った方が得ですよねっていうふうになってしまうので、やっぱりあのそういうものではないんですと。 これはあくまでも、えーと、Google 側が自動的に処理しているからというのと、じゃあ、そうしたリンクの否認ツールみたいなのを使わなくていいかというと、全然そういう問題ではなくて、あくまでも、このリンクの否認ツールの効果というのは、Google に対してのみであって、一般の方が偶然そのリンスパムリンクを見つけたときに、そのサイトオーナー、そのまあ、該当しているウェブサイトの、まあ、損なうブランドイメージというのはやっぱりありますので、 まあ、ぜあのそうあこのサイト、リンクを買ってるんだみたいな、明らかにスパムリンクって、まあ、見た瞬間に お, おかしなリンクであることって結構あるんですね。なので、そういったものをあのそのまま放置するのではなくて、あくまでもリンクの否認ツールはあの最終手段として、基本的にはやっぱりリンクは取り除く作業は絶対してほしいし、 あのはい、してほしいです。で、ちょっとすみません、いいかけでちょっと話がそれちゃいましたけど、Google 側が自動的に処理しているっていうのは、またそれとは別の話で、ね、じゃあスパムリンクを買ってる方々、または売ってる方々に、結局、えー、お伝えしたいのは、Google が結局相当な割合のスパムリンクを無効化しています。おそらく先日のこのこ スパムレポート2019の中にも外部リンクに対する話は書いてあると思うんですけれども、相当な割合のですね、スパムリンクを検出して、僕らはあのかなり無効化してるんですね。ですので、例えば1万本のリンクをつけたけど順位が上がらない、じゃあ2万本やりましょうって、3万本やりましょうって、本当に何かどっかお金を捨ててるような感じが僕には感じるので、そういう風なやり方をするのは本当に全然お勧めできないですと。 で、なのであの、あくまでも検索結果に対する影響を与えないという意味で僕らは自動処理していますけれども、再審査リクエストで認める、認めないという意味では、この、また、全く別の話になってくるので、ぜひですね、リンクの否認ツールの、あの、ヘルプもぜひご覧いただければと思いますし、あと、出た当時のブログ記事が、えっ、ー、と、 本編のブログ記事とあと FAQ のブログ記事と2つに分けて出したぐらい結構細かくいろいろなことが書いてあるので基本的な思想は大きくは変わっていないと思いますのでぜひそちらをご覧いただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では続いてのご質問に移りましょう。カノニカルのクラスターの挙動確認に関するご質問をいただいております。カノニカルのクラスターの中から 地域などの条件によって代表するカノニカル URL が変わる場合はありますかとのことです。こちら、いいかかがでしょうかはいえー、とこちらどうでしょうね、このカノニカルのクラスターの中からって時点でも、すでに僕は正直、ご質問の何をイメージされているのかちょっとよくわからないんですけどで、地域などの条件も、例えばアメリカとか日本とかこういう大きい地域なのか、東京、大阪とか、逆に逆にうとさらに細かく杉並区ですとか、渋谷とか、そういう。 あのすごい細かい地名の地域の条件のことを言ってるのかもちょっとよくわからないので、何とも言えないんですけどあの、基本的にはカノニカルの URL っていうのはその、えーと、その位置づけ的にも、そのカノニカル自体が変動するっていうことはちょっと考えにくいかなと思いますので、あのご質問いただいているあの具体的なポイントはちょっとよくわからないんですけど、答えは多分変わらないと思います。カノニカルがあの何か別の条件で変動するっていうことは特にないと思います。 はい、はい、ありがとうございます。では、続いてのご質問に移りましょうお。Google サイトのホームページがインデックスされない件に関するご質問いただいております。Google サイトを作成して3ヶ月経ちますが、いまだに検索に出てきません。Search Console やアナリティクスは登録済みです。なお、Search Console の URL 検査から何度もインデックス登録をリクエストしていますが、再度 URL 検査を開くとリクエストがされていない状況になっています。 この問題の解決策はありますでしょうかとのことですこちらいかがでしょうかはいそうですねこちら、えー、今回も2件いただいていて前回も結構3件ぐらいいただいて い, いましたのでえっ、ー、と一応ですねこちらのまあ、エンジニア側へのフィードバックはいたしましたとでもしそうですね皆さんの側で何かできることがあるとするとやっぱり まあ、基本的にやっぱり僕らすべてのページをインデックスするということは決して お, やあのお約束しているものではないので、まあ、そういうこともあるかなと思うんですけれどももしやっぱりそこがすごく重要なあのものなんですかねものであるとするんでしたらぜひ水曜スターターガイド検索エンジン最適化スターターガイド Google が僕らがあのヘルプセンターで公開しているようなものをぜひ参考にしていただいて いろいろな方からやっぱりあの見て い, ていただけるような感じのサイトの運用などを心がけていただけると少しあの改善されるものもあるかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、えー、では、続いてのご質問に移りましょうお。ディスカバー最適化に効果的な方法に関するご質問いただいております。弊社運営メディアでは記事コンテンツをユーザーに届ける際、検索流入に加え、 非検索流入である Google ディスカバーからも届きやすくなるよう Google ディスカバー最適化に取り組み始めましたもともと Google ディスカバーから 微, 妙微量の流入はあったのですが以下のような取り組みを施したものの流入に変化が見られているわけではありません、えー、例えば高画質のサイズの大きい画像を使用したりとか Google オプトインプログラムの参入ーページ表示品質の担保などをしております 相談点としては、Google オプトインプログラムへの参入についての登録を行い、その後、レスポンスをいただけていない状態ではあるのですが、Google ディスカバー最適化に際し、今後どのような改善を図っていけば効果的と考えられるでしょうか、アドバイスいただけますと幸いですとのことです。えー、こちら、いかがでしょうか。はい、えっと、そうですね。こちらに関しては、 すみません。僕の認識とで言いますと、この、このヘルプ記事はおそらく最新の状態ではなくてあの、他にも方法があって、おそらくこのマックスイメージプレビューをラージで指定していただくことで、このディスカバーに表示されるようになると思うんですね。それが、あのと認識しているんですけれども、確かあのジョンとかと話した、ジョン・ミューラーとかと話した時も、そんな話をしてたような気がするので、ぜひですね、ちょっと一度、あのまあ、 このレスポンスが、あのもしい た, たあのいただけるというか、僕らの方から、僕らというか、あの担当のチームがから反応があった場合には、もちろん大丈夫だと思うんですけれども、もし何かその待っている間にできることがないかという意味ですと、このマックスイメージプレビューをちょっと試していただけるといいかなと思います。はい、ありがとうございます。はい えー、では、続いてのご質問に移りましょう。メタタグ記述通りダイレクトのプラクティスに関して2点ご質問をいただいております。えー、1点ずついきましょう。タイトルタグなどのメタタグの記述が総数を表示で、えーえー、デコードされた状態となっている場合、正しく認識されない可能性はありますか ?UR 検査やリッチリザルトツールではエンコードされた状態でレンダリング されていることを確認していますが、影響があるかを知りたいです。とのことですが、まずこちらいかがでしょうか。はい、えーとですね。こ, こっちらちょっとですね。僕があの正確な状況は理解できないって話になってしまうんですけど、このここで言われている。そのデコードとエンコードっていうのはどういう状態を指しているのか、ちょっとあの具体的なのはちょっとわからないなと思うんですけれども。 ので何かそういったやっぱりあのご質問いただける際にあの URL ですとかスクリーンショットなどつけていただけると嬉しいなと思うんですけれどもまあという前提がある中でお答えするとただやっぱり URL 検査などできちんとそのおそらくその状態が問題ない状態でそのえと通常のウェブで ブラウザなどでソースを開いたときの状態がおそらく望ましくない状態だとすると、まあ、URL 検査の状態が望ましい状態となっているのであれば特に問題ないかなと思いますし、まあ、ちょっと逆に言うと何か問題が発生しているんでしたらその問題についてちょっと書いてほしいなっていう気がしますね。こういう問題が起きているんだけれどもみたいなご質問の方がなんかちょっと具体的に言えるかなと思いますね。で、この件に関しては特にあの何らかの影響は。 あ, のあるかもしれない、しないかもしれないぐらいの感じですけど、まあ、特に URL 検査で問題ないんだったら多分ない、いあのかなりあのインデックスなどに与える影響は少ないんじゃないかなと思いますただ、ちょっとタイミングの問題はひょっとしたらあるかもしれないなって気はしますね、はい。そして2点目、リニューアル時にリダイレクトを設定しましたが、一部の URL でリダイレクト先に誤りがありました。 リニューアルから数日経過後に、正しいリダイレクト先に修正をした場合、正しいリダイレクト先に評価を引き継ぐことは可能でしょうかそれとも一度誤ったリダイレクトが認識されてしまうと難しいでしょうかとのことです。こちら、いかがでしょうかはい、えっ、ー、と、まあ、そうですね、これ、まあ、基本的にっていうと、例外があるのかって言われてしまいそうですけれども、まあ、基本的には全然問題ないと思いますので、 はい、あのぜひあの間違ったと思った場合にはなおあの修正していただけるといいかなと思います。で、逆にこういったご質問をいただけるということは、なかなかその間違ってしまった URL が、なかなかきちんとしたあの検索に表示されないとか、いろいろな問題があるのかなっていう気もしますので、できれば問題があるんでしたら、こちらも問題を書いていただけると、懸念を書いていただけると嬉しいなっていう気はしますね。まあ、もしそれが懸念がないけれども、どうなんだろうって感じでしたらあの、基本的には全然問題ないと思いますよという感じです。 はい、ありがとうございます。ますえー、では、続いてのご質問に移りましょう。レルカノニカルの使用方法に関してです。ちょっとこちらも答えにくいかなと思うんですけども、あの利用者によって、えー、同じ文章でも異なる見た目のサイトを作成しようと考えています。 さっきの場合、正規化 URL は1位にまとめるのが良いのか、別々にした方が良いのかを教えてください。えー、1位としてはオリジナルの URL。そして、えー、2つ目、上記1位と同じオリジナルの URL と全く同じ文章内容、文章の配置順番だけど、見た目が異なる。そして、えーま、オリジナルの URL と全く同じ文章内容、文章の配置順番だけど、見た目、配置画像が異なる場合。 そして、えーと、オリジナルの URL と文章の配置、順番、見た目ともに異なるというような、あのいくつかのおーページがあるようですが、あこちら、いかがでしょうか。はい、そうですね、この、まあ、ちょっとあのコメントが難しいなと思っていまして、まあ、ポイントとしては、その難しいと感じているポイントとしては、まずこの、 利用者によって変える、まず目的がちょっとよく分からないなと。単純な AB テストなのか、AB テストではなくても何かテスト後の、まあ、テストされてないかもしれないですけれども、もうこれは決定的なあの、例えばユーザビリティなど、アクセシビリティなどを考慮した結果としてもや、完全にやることなのかもによってもちょっと変わってくるかなと思いますし、あとはその利用者によってどう分けるのか、どう利用者によって分けるのか、例えば時間帯によって違うのか、 何かクッキーなどで分けているのか、何か流入経路、ソーシャルから来た人にはここ、検索から来た人にはここみたいな感じにするのかですとか、いろいろちょっと気になることはあるかなと思うんですけれども、ので、なんか具体的にこれがいいと思いますっていうのは、なかなかちょっと言いにくいかなと思う反面ですね。なんかあの基本的な文章は、こあの文章の内容自体は一緒だけれども、配置の順番が違う、または見た目が異なる。 ような程度ですと正直、ですね正直あのどっちでもいいかなって気がしますどっちでもっていうのはすみません。基本的にはあのやらないか、1に正規化するか、どっちかがいいかなと思うんですけど、どっちでもいいかなって気がしますね<笑>。やってみた結果、例えばカノニカルを設定しなかった結果、Google が全てのページを全部別々のものとして捉えて、それによって、 何か不利益があるなと感じるんでしたら、どれか正規化してもいいかなと思いますし、その、おそらく方法によっては、その4つのページをクロール、全部をクロールするとは限らないと思うんですよね。な, なので、ちょっとそこの設定方法などにもよるかなと思いますし、でもいずれにしてもそんなにあの成果が大きく変わることはないんじゃないかなと思います。あと、ま、強いて言えば、 ユーザーとクローラーに同じ情報を見せてくださいねっていうことぐらいですかね。あの同じ条件で、例えば時間帯で分けるのであれば、クローラーにも時間帯によって適切なものを見せるといいかなと思いますし、ただその際に何か、あの、なんていうんですかね、まあ、結構イレギュラーなことですので、僕は気になるのは対検索エンジンというよりは、設定が複雑になるので、長く運営していく中で、 あの多分運用というか管理が結構難しくなってしまうんじゃないかなと思うのでそのなんかこういった細かいことをされる効果がはっきりしているのでなければいやあんまりお勧めしないなっていうのと逆に効果測定のためにやるのであればまあ機関であったりそういった効果測定まあそうですね効果測定 AB テストなどする際の、えー、と Google のおすすめのブログあのなども ありますのでそういったものをちょっとと参考にしていいいいただければいいなと思いますそのブログ記事はおそらくこれを見ているどなたかがツイッターでハッシュタグをつけてツイートしてくれるんじゃないかなと思いますし見つけ出せるかなって感じなんですけど<笑>もしどなたも見つけられなければ僕が投稿します。 はい、っていう感じで<笑>は い, あい。ありがとうございます。ちょっとあの久しぶりに楽しそうに、あの回答されてるのを見て微笑ましくなりました。あと5分ぐらいなんですけど、まあ、ちょっと今回いけるかなと思うんで、えーはい、全部行ってみようかなと思います。 では続いてのご質問、あこれが最後の質問ですね、間に合いそうですね。はい、えー、狙ったクエリで一覧ページを表示させたい件に関するご質問をいただいております。えー、地域名×○○〇〇といった掛け合わせクエリでエリア一覧ページを表示させたいのですが、あ現状は、詳細ページで順位が表示されることが多いです。 ライブリンクなどの問題もないとは思うのですが、場合によっては内容が薄めな詳細ページが評価されており、原因が分かりません。なぜ詳細ページの方が順位を出すのにふさわしいとおそそうし、うん、判断されるのでしょうかあ一覧ページを出すにはどのような対応が必要でしょうかとのことです。こちらに関しましても、まあ、基本的に 僕らから言えることがあるとすると、まあ、あるとするというか特に僕らの方から言えることはあまりないかなと思うんですね。その、やっぱり、あの同じクエリに対して望んでいるページではないページが表示されてしまうということは、先ほどもありましたけど、多々あると思いますし、そういった際に、こちらを出してくださいということを Google にし て, するてとできませんので、まあ、基本的にはあるページが、 まあ、表示されているで、そこからどうやってあのきちんと狙ったところにやっぱり動線を引くかみたいなのが僕は結構大事なんじゃないかなと思いますと。強いて言えばやっぱりあのちょっと一番最初のテーマに戻るかもしれないですけれども、じゃあなぜそのエリア一覧ページが表示されないのかというと、そのエリ ア, エリア一覧ページを表示させることがやっぱり Google にきちんと重要だというのは伝わってないんだなと思いますので、そこがそれを で、おそらく内部リンクなど、そういったものが特に問題ないんだとすると、まあ、言えることがあ る, あるとすると、一つはやっぱり、あの、先ほどもお伝えしましたけど、SEO スターターガイドに書いてあるようなことは、一通り多分やられるといいんじゃないかなと思いますし、あと、他に言えることがあるとすると、じゃあそのエリア一覧ページってそんなに実際に価値があるページとしてなっているのかってことが、ちょっと、まあ、ちょっと考えてみていただくといいんじゃないかなと。 おそらく同じクエリーで表示されている他のサイトがエリア一覧ページになっていて、その他のサイトとご自身のサイトが同じようなサイトで同じようなコンテンツ量例えばエリア一覧ページに特に リストしかなくて特に何もないのでうちのサイトも同じだからなぜ同じようにならないのかっていう感じもところあると思うんですけれどもそれ逆にあちらがなぜエリア一覧ページが出てるのか不思議みたいな感じかもしれないので何か他のサイトを見てそちらがあるべき姿でなぜうちがそうではないのかって考えると多分ちょっとあの何ですかね答えのないあのなんですかね ゴールのないレースみたいな感じになってしまう可能性があるので、それよりは単純にこのエリア一覧ページをじゃあもっとあのコンテンツとしてリッチなものにできないかですとか、まあ他のサイトと同じような感じになっているのであればもっとじゃあ逆に違う見せ方がないかですとか、そういったことをいろいろ考えていただいて、他の方がにとってそこのこのエリア一覧ページいいよねと思うようなところに例えば目指されたりするのがいいんじゃないかなと思います。 はいはい、ありがとうございます、はい、珍しく1時間で終わった回に<笑>なりますが、次回のお予告をしましょうか。はい、はい、では、次回のウェブマスターオフィスアワーはああ八は8月上旬を予定しておりますので、ぜひ皆さん、また楽しみにしておいていただければ、すすごく嬉しいですもう8月ですね、なんか、うんぎられない。<笑> ついこの間まで冬だった感じがするんですけど皆さんの季節感覚どうですかね<笑>確かにでこう最近もねまだちょっと梅雨時期で肌寒い時期がね続きますが、はい、皆さん体調など崩されぬよう<笑>本当ですね皆さんぜひあのはいあのまたどこかでリアルにお会いできるといいなと思っておりますしオフィスアワーもまたあのオフィスからちゃんとできるといいなと思っておりますので。 そうですねなので、また疑問に思った点等あればあ、ぜひフォーム経由で私たちに質問いただければなと思います。質問、どしどしご、はい、お待ちしております。はいでは、本日はこのくらいで、えーはい、よろしいでしょうか。はい、はい、では、また次回お会いしましょう。はいどうもさようなら。さよならさよなら<笑>